マークマンはもうマークマン絶対呼びたいんだよじゃあマークマはねあの呼んだら来てくれるし絶対すぐ呼べたんだけど、うん、本当は、うん、コロナ中じゃなかった彼は結構日本に来てるんで、うんねうん、全然呼び出しなんなら別に本当にコロナ中じゃないとかったらねあのサンディエゴラスベガス版とかも取れたはずなんだけどそうそうそうそうまあ彼はぜひね来 て, もら来てほしいと、うん、ね落ち着いたらもう彼はねいろんな人と接するから本当にこのコミュニティの裏も表も全部知る ね、あと次はですか。テイスティスティブですか。スポットちゃん。テイスティスティブね、いい声してんだよ、ね。面白いんですよ。で、ね、も、ね、すげえうるさいんですよ。<笑><笑>すげえうるさいですね。<笑>あのー、ずっと喋ってるよね。そうだからあのー、ちょっと昔で言うと、その二千十六のあの。原いみさんと竹虎さんがね、うんうん。あの決勝戦の呼び込みで出てきてくれてね。うんうんうん、ねあの、スイッチの実況にいたわけですよ。うん、で、竹虎さんが。 って喋りだしたらもうテンション上がっちゃって竹虎さんの声が乗っかってないんですよ。ああ逆に<笑>でそこに対してのコメントが「スコットうるせえ!」って、ね、ちょっと黙れだ<笑>聞こえねえじゃねえか悪魔の声がっていうのがねいやー彼大事な試合の時とかね BGM 歌っちゃう人だからね<笑>そう。I have one question.Yay!I、yeah. know you are a good c o m m commentator. a ーター .Your comment is fun and、yeah. smooth and clever. ちょっと面白い、典型的な面白い海外の人って感じ。 面白くて声がかっこいい、ねうん、かっこいい。かっこいいですよ、うん。いや、どう、彼今だって。こう喋る仕事で食ってるわけ。そう、すごいやってますね。大したもんだよね。プロフェッショナルね、うんル。面白いな、本当来てほしい、うん。面白いです。もだから収録時間、多分。原さんいつも2時間押しだから。うん、彼来たら多分。うん、もっとでしょいやら彼ね、あんなに喋れるって結構賢いんだと思う。うんうんうん、普通あの喋れないでしょ、うん、ね。 頭回るんでしかも台本持ってないですからねふだん台本持たないね持たんでここあだからちょっとデータも全部入ってるわけじゃないですか、うんうん、とはすごいなっていうのってるの聞いてて ね, いね呼んでほしい来てほしいんですよでこっから先はですねちょっと最近それこそ YouTube のゲーム実況とかで流行ってる三田寺理沙さんはですね あ、見たてゲーム。見たれゲームで、結構ブレイク中で、のあのもともと。モンハンの。はいはい。この、この、人こそカプコンの番組でなきゃいけない。<笑>本当ね。カプコンの番組ちょ、ちょいちょい出てますよ。あ、そうか、そうか出出。出てる、出てる。モンハン部やってるから、<笑>モンハン部でやるときは。あの呼ばれて出てて、はいはいはい、で最近はさっき言ったそのデッドバイデイライトの。ゲーム配信を毎日やってるんですよ。うん、で。 あの血だらけになって首くくられて大爆笑してるんですよでそれを同時視聴今 3,000 人ぐらい一日した、ね、もん す, すごいすごいすごいすごいでも毎日ちゃんとゲームやってるのがすごいよね、うん、毎日やってます本当に何があっても毎日やってまあ、好きじゃないとできないよ、うん、すごいなと思って、うん、俺も毎晩銀行強盗してるけどね<笑><笑>銀行強盗はずっとしてるけどねしてるら、うん、<笑>そうだからこういう子も一回 来てほしいなっていうのはあります。はい、あの喋りもすごい面白い子なんで。うんうん、タイミングがあったらぜひ。次がですね、これちょっとあの。茜さんって子はですね、これ僕。1年前ぐらいから、うん、実はちょっとこちょこちょ言ってる子なんですけど、うん。ストリートミュージシャン。はいはいはいはい。で、えっと、まあちょっと写真資料にありますけど、まあ、福岡の子なんですね、この子、はい。で、本当に典型的な最初、あの二三人しかいなかったところから。 すごい、ね、今ほんとね300人400人集めてすごいねで「大阪ラバーズあの」の、うん、ドリカムの歌あるじゃないですか、うん、あれカバーしてしたら大阪の駅前で歌うと、うんうんうん、もうあもうちょっとやめろって、はい、もう人が多すぎる、はい、そうで歌がうまいんですいやだからやっぱなんか響くもんがあるんですよ歌がうまくってそれがなんでこうこの番組なんですかそんなのおかしいじゃないですかエンディングでね歌ってほしいんですよ<笑> エンディングない<笑>エンディングとかあるのこの番組エ ン, ンエンドロール流れるじゃんじゃエンドロールでしょあそこに、うん、ほらテレビの番組って、うん、ほら人気番組ってほら必ず最後にタイアップ入ってて、うん、いやでも人気番組でもないし、うん、今から今からですからうわそう<笑>いきなり形だけ作っちゃう<笑>そう偉いちゃんとしてるなーの形をもっとちゃんとさせるためには<笑>最後にあの歌い手さん入ってほしいんですねああ、うん でそこで新婦でもいいし、うん、僕らからのリクエスト で, ちょっと上がられでそれは向こうからしてももう少しちょっとでそれったら例えばのそのもうちょっとらバンダムとかで公式でやってる方の大きい番組とかさで 後, にあの後に行ってもらえましょううちらの世界大会とかでね同時視聴があんなね何十万人もある時だったら別にいいけど。なんかあのちょっと 足足踏みにしてもらって足踏みってんでしたっけなんでしたっけ踏み台？踏み台を、ね、足踏みって。たけふ踏みじゃないんだから。<笑>そう。もうバーバーを踏み台にしてもらって。うん、今でも大分出てまらえら、ー、いえら、ー、い、えーえー、低い踏み台ほぼ地面み、ね、ほぼなんかこう。低 い, 低い<笑>線では線が取ってあるね。<笑>結構なんかカラオケバトルとかにも今出てて。で歌うまいって言って今評判なんですよ。うん、だからあの。 いや歌ってうまいだけじゃなくてやっぱそれだけ人集めるってなんか響くもんがあるんだよ。あのあの俺ね俺もそれ最近知ったんだけど大人になってあの昔なんか歌声を聞いて、うん、子供の頃はね泣いてる大人がよく分からなかったなんで泣くんだろうと思ったんだけどだから年取ってく る, の分分ると分かるんだけど俺さこの間バイオリン教室のすっげえうまいバイオリンのね先生がいるんだけどいや俺バイオリンやってないよやってないけどそのバイオリンの。 生演奏目の前で聞いたわけほんともう目の前に3メートルぐらいで め, めちゃめちゃうまいわけですよ。うん、バイオリンがうますぎてんか聞いててお泣いた泣きそうになっちゃって<笑>でこれはお金払えるはも う, もう当たり前だけどそのなんていうのこれはオーケストラで お, お金払うぐらいの価値全然もうそれ以上あると思う。い, や本当そ う, いうのだだ ん, だん分かるようになってきてき歌声とかも なんか歌声がいいと人間ってなんかこう、うん、あここら辺そこら辺に来るんだっていうのはよくわかるなってきた最近。 で楽しそうに歌うんですよ。いやそ重要だね。<笑>重要。本当歌ってて楽しいんだろうなって見てて思うから。わ、うん、かそれはもう全部共感できるんだけど、この番組に呼ぶってことに関して共感してる人は今誰一人いない。見てる人でいいと思うといないのかな。いないと思うよ。エンディングで歌ってほしいんですよ。いやまあ、まあ、それはあなたの希望です。<笑>あなたの感想ですよぜぜ。ぜひね。じゃここを踏み台にしてね。もっといもう上にこうカウントダウン T.V. 出てもらって。うん<笑> へいへい出てもらってまあまあまあ そ, そこはねそう、はい、これもね、うん、番組演出がのねっていかツテあるいやもう事務所に電話です<笑>単なる嫌がらせじゃないですか<笑>原田のバーですけどって電話しますだな だ, だ<笑>どこにどこにありますかそれん、ね、ちゃんと正式に真正面からここはご飯で す, で す, す、はい、じゃ頑張ってください<笑>ぜひねはいはいこっから先ちょっとねあの大物ですよ いや大物すぎるすそうただね大物って言ってもね全く関係ない人はおしないので論文、うんまあの淳さんはあの自分でチームのマネージメントやってたり、はい、e スポーツのね、はいはいはい、でストライも好きだしだ、ね、でまあ、結構ツイートしてるんですよ、うん、その e スポーツのこととかあの今後のこととかだ、ね、今記 も,、ね、もちょっと遊んでくれてたっ、ね、そうなんですよね 言葉持ってる人なんでん。でも来ないと思いますよ。えー、そうそうだってメリットがないもん。わ<笑>かんないですよ。独立したま社長ですから。権限一つですよ、うん。いや、あのさ、だから社長は出てこれね、つったじゃ、<笑>さっきも言ったけど、<笑>小野さんもそうだけど。いや、ほら。株式会社のロンドンブーツですよ。いや、わかるけど。うん、何のメリットがあって、こんなとこ来るんですか。メリットなんかないから、来るんじゃないですか。<笑>いやー、違うでしょ<笑> ちょっと考えたでしょ今。いやいやいや<笑>ちょっと考えたでしょあの、妻、言葉が馬鹿すぎて。<笑>俺、あんまり普段、そういう、あそこまで。水準が低い言葉に触れたこと、<笑>触れることがあんまりないので、その<笑>ストーー。メリットがないからこそですっていうのが。全然、こう、分からなかったわ け, だけど。だから何も考えずに来れるって意味ですよ。いや、そう。違う、違う、違う。結果的に、ここに出ちゃうと、何も考えてないなってことを露呈するだけじゃないですか。うん、うん、まあ。 ででもほらら楽しかかったいいいじゃないです来てくれた人が、うん、いやあのだからよほど多分、うん、美味しいたこ焼きが食べれますよっていう話で、うん、カメラが回ってなかった時の方が来てくれると思うよそういう人の方が多いもん、うん、<笑>そうね、はい、ブンブンみたいにね、うん、食べにだ行くみたいなあとは、まあまあ、前からこれだから保麗さんはね 俺さん、俺絡ん絡だことあったねう。サマーレッスンを遊びに来てくれ遊びに来てくれたら遊びたいって言って「どうぞどうぞ」っつってプレイして「おお」っつってあ「これはすごいな」って言ってでわざわざこれすごかったよっ て, っ て, ツ, イて、ね、ツイートしてくれててそうそうそうだから分あの堀江さん自身も1回か2回プロデュースして炎上して。 <笑>本当、はい、そんなことを久々に語りに来ないかなと思っていやいやだからこの人こそ自分でチャンネル持ってるからここで語る必要ないからたまにはほら予想の世界も見ないところにしてはいやいやそれはないね多分この人が一番確率的にじゃあ原田さんがそのそ「保麗さんのとこ行ってくださいゆっどうも」っつってであの 手, 手持ってバーに呼んできてください カメラ止めててよって言われると思うおい<笑>しいたこ焼きは食べたがると思うけど、うん、でもほら面白いもんお礼さんの話面白いけどじゃあそうじゃなくて<笑>こっちはそうだけど向こうは面白くないよ別にこっち来たってあとほら原田さんもほらマニアックな知識いっぱいあるでしょうんお礼さんはもう豊富じゃないですか情報が情報量がねだからその2人が喋ったらどうなるっていうのは演出があ る, と<笑>誰が得するそれだすて 見てる人がこの2人絡んだらなんかちょっとむちゃくちゃだなっていうそこのクロスしてる客層が見えないな、うん、俺にはちょっとでも そ, こそれこそゲーム業界関係ない話だから、うんうん、いろんな人にこうあだこで言われないでいいし<笑>、うん、別のことを言われそうだけ<笑>まあ分かった分かったまあまあ<笑>そ う, そ う, そうだからそ ね, ねタイミング見てどうかな次のページの人そこれ絶対来ないじゃない、ね、いやいやいやいやいや分かんないです絶対 お前なんか確率をどんどん下げていってないから、えー、これだってあの。だしかも、何の話をするんだよ。だあの、鉄拳のコスプレや、の見たことないじゃないですか。他のゲーム見たことない。これさ、さっきあなたの感想ですよねって言ったけど、それとかあなたの願望ですよねってやつ、ね。でもほら、似合うキャラ一回いますよ。いや、そう、だから似合うから、こういうお仕事をされてるわけでしょ、うん、いろんな格好するっていう。そうそうそうやってほしくないですか。いや。<笑> えそういうい番組なのこれ<笑>いやいやただでも来てほし い, いやそう思うのは勝手だけどそれはなかなか来ないですよえ、ね、なこさん今なかなかねだって急激ですよ急激えそれはなかなかね情熱大陸出ちゃいましたからね原田さんだって声かかんないでしょ情熱大陸から情熱大陸はかかんないけどクローズアップ現代は声かかってたえっいいじゃないですかだっ て, って出たよ俺クローズアップ現代いい 一人、うん、ピンでですか、えっと、VR の時とサマーレッスの紹介で俺出てたああだから竹林みたいなタイプあのあいう取り上げじゃないですよねあの逆人生の あ, あれは俺来られてもだからさ<笑>、うんうん、俺, そうか俺はそういうふうになりたいわけじゃなくて俺は作品を通して俺のタイトルが別世界に出ていけばいいわけだから、うん、そう俺をドキュメンタリーされても困るねでも、うん 日常追いかけたら面白い絵撮れますけどね。ああ。自分で言うのもなんだけど、割と俺の日常面白いことを言っていうことは間違いない。いうん、なんかハ、うん、プニング起こるでしょう。いやでもあの長、放送できないと思うから。<笑><笑>そう。だからちょっとあのシートが後になるんです、ね。まあでも、まあまあ、これはか、可能性はないです、ね。ないですかね、うんうん。でもだからあの。こういう人が来てくれるぐらい。 注目される番組にしたいいっていうがでも、まあ、あまさっき言った通りもうこの人が来るこ可能性が出てきたあたりからあのー、さっき言ったね、うん、炎上の法則じゃないけど、うんうんうん、本当だったら普通だったら炎上しなかったようなことが妙な妙な人たちがぐわーっとこうツッコミを入れてきて炎上するようになるよな、うん。我慢ですよ。 <笑> 俺, 俺ギャラもなギャラもゼロなのに何で俺が我慢しなきゃいけないのかよく分かんないん<笑>全部原さんに行っちゃうからね、うん、そうなんだ よ, んよ、ね、俺何のメリットあってやってたかよくわかんないもんだって<笑>長文に長文で返さなきゃいけないもんとだよもう大変なんだからさで一応最後には、はい、あのカノエコーさんですよああいやもうこの人は今や実況界のねそう、うん、すごいっすよ、ね、い俺もともと個人的にファンなんだよ実は あ, あ, のあんまり売れてない頃から、うんうんうんうん 本本当に本当にエンタの神様のああ前えっ と, 前、えー、とーその前に別の芸人の方が結構好きで、あのー、えっ、ー、とーその劇場じゃないけどちょっと 見, 見に行ってたことがあって、うん、その時に出てきてて「めっちゃモネ」って言ってたの俺は。俺は結構その時から好きだったから逆にこの人めっちゃ売れてくれてめっちゃ嬉しかったもん だってもうテレビで見ないですもんね、今。むしろ。あ、逆にね、そう。テレ朝でちょっと見るぐらいで。うん、ずっとユーチューブにいますよ。いや、ユーチューブの方が、まあ、いけてんじゃない。いやいや。すごいっすよ。ね。すごい。だってテレビのギャラなんて、ちょっと数字言えないですけど、うん。めっちゃ安いっすか。あ、そうだろうね、その、はい、特に芸人さんとか、思ったより安いって聞くもんね。うんうん プロジェクト YouTube やってるほうがいいんだろうねう1回生配信するだけでどんだけもらうのっていうぐらいですから、うんうんうんうん、そりゃテレビ戻ってこないしかも本人ね<笑>そんなに計算せずともそう自然にやってるだけで面白いっていうふだん普通にやりたいゲームを配信してるだけの感覚だと思うんですよ、うん、でも見に来る人多いしい面白いもんだって、うん、だ芸人だからプレイのところどころでちゃんとオチがあるんですよね いや、俺この人、あのバイオハザードのさ。あの日記、有名な馬かいうの、うん。あれを理解してなかったの、うん。めっちゃ面白い。すごいですよね。ねすごいんですよ。だからか面白い、やっぱり。バグってると思ってたからね、本人はあて。<笑><そう><笑>面白いね、なんかめっちゃ面白いよね。ねいやいや、だから、だからさっき言った通り、お前あなたが自分で言った通りじゃないですか、そう、自分で実況してやってればいいものを。 わわざわざここに来る理由がないでしょっつってんのたまにはほら別の味のラーメン食べたくなる っ, ったからそれそれはあなたの願望ですよね<笑><笑>たまにはほらたまにはですよだって学校の帰り道駄菓子屋さんに寄り道したこととかあるでしょお母さんに怒られるけど、うん、いや俺はないねいえ俺は幼稚園から高校卒業するまで無遅刻無欠席無招待だからへえ 駄菓子屋さんもかかなかったですかもう俺も日曜日の午後以外は全部習い物で埋まってたからあらー、うん、で嫌で嫌で車で連れて帰るのが嫌で嫌でそうあだからゲーセンだけはこっそり行ってたけどね<笑>、うん、それバレなかったんですかゲーセンの人っていうかだからゲームやって怒られるっつうのがさ冗談じゃねえよってこと、うん、ねえ 当時ね、うん、当時もそうだけどじゃあお前ら大人はさ何のために生きてたんだろうって仕事してお給料もらって飯食うだけのために生きてたのかよって、うん、娯楽やってただろうがって思うんだけどね当時からすればさ僕だってあのファミコンあった時に家帰ってそれこそファミコンやりすぎだって怒られ て, 隠されてファミコンさえ買ってもらってなかったんだから俺、うん、そうだから僕は隠されたんですよなんか1時間、うん、2時間やっちゃって隠されちゃったんですよ、うんで えっとね1か月ぐらいねそれ禁止になるんですよで1か月超えたら出してくれるんですよ、うん、で対戦相手いないからおかんとたまにやるんですよ、うん、おかんめっちゃ強くなってるんですよおかんがやって<笑><笑>、まあま、さてはおかんハマっていたな<笑><笑>あれ強くなってんじゃんって話をしてそれなかなかでもいいじゃないですかそれじゃあ<笑>ゲームの面白さがわかるお母さんだったわけでしょ<笑>そうそう こういう真面目なキャスティング会議をしてますよっていうことですよね。まあちょっと今日長めだった。か<笑>そう。それでハヤさんね、結局直近どうする？そう。ちゃんと今日映像撮っちゃってるから、あのいつもあんまわれどっちから撮っ ち, 撮っちゃってるから、<笑>撮っちゃってるから、どっちかからオファーするじゃないですか。で今回はほら、やっぱりばあちゃんのこの熱量が今高まってるから、まあこの 番組そのリアルタイムじゃないから、あのだいぶアップするの遅れるけどな。<笑>まあ、七月中ですよ。これ、七、うん、月の早め。あ、じゃ、あまだ行けるかなまだまだ。だから。青木さんいいんじゃないですか。あー、びっくりした。そう、あの、もう一個の方かと思ったら。そう、時系列的にはそうだよな。そうそうそうそ う, そ う, そう。そ う, そうそう。バーチャーが今勢いあるから。で。バーチャー特番を我々やって、青木さんも。 ツイッターでこう紹介ありがとうございましたみたいなこと、紹介っていうか、えっと、フィードバックから、ね、言ってくれてるので、青木さん行ちゃう？そう。で原さんもあの電話してください。青木さんに一回？うん、じゃあ直電は知らないけど、うん、セガってことでしょうん？あの広報か。<笑><笑>じゃあ広報は知らないんだよ番号。俺あの開発の、はい、見るのがそこは職場の誰かが出るであろう番号わかる。 かけてください。<笑>電話。今？今？うん、うん、で、オッケー取ってください。青木さんに、うんうん。大丈夫かな？いやいや<笑>それ。いやいやもうほら。大丈夫でもでもツイッターとかだとあの反応見る限りは全然大丈夫だと思う。来てくれそうですけど、ほら。一回かけるんじゃあ一回。電話してね。て一回かけてそう。一回 か け, かけちゃいましょう。出なかったら、どうするもうツイッターで呼びかけましょう。ちょっと待って。もう直オハですよ。ちょっと待ってね。ちょっとかけてみよう。 本当にかけるよかけてください鳴ってます鳴ってるけど出ない出ない出ない出ないですか 出ない。出ないですね。でも花さん出ない確率？あ違う。ルーサン。あ、ぶつって消えたの出ない。持ってるのこれ。持ってるの。着挙されてんじゃないですか。着挙。あ、お世話になっております。 はい、バンダイナムコエンターテインメントの原田と申しますあのはい青木さん青木さんえっとボーダーブレイクの青木さんいらっしゃいますでしょうかいやあのえっとすいませんあのえっとはいそうですそうですあの鉄拳のですはいそうですであの最近そうですあのバーチャーファイター の方の青木さんああははい、はい、はい、あ水晶日なんですねわか基基本基本もずっといららっしゃらない感じあかりましたあいませんありがとうございました。あのはい はいハラと申しますはい、あのでも大丈夫なのであの伝言とかはいはい<笑>、はい、あのすみませんあのこんな時間に申し訳ございませんでしたはいありがとうございますはいそうじゃはいすみません失礼しますありがとうございます出ましたね違う違う他のあのね部署の方有給ああ取得推奨日ああででしたあさんは いなかったくさんはいないのでこれはだから、えっと、原さん今手打ちでテキストを打ってもらってそれを一旦画 面,、えー、画面に見せてくださいえこれみんなに見える形にするんですから 青木さんでいいで牛マンって呼ばれたけどみんなバーチャカンの人は間違いないのかな青木さんってんか牛マンって呼ばれてたんで で, ですか<笑> 「原田のバー、うん、マスターの原田です」って書いてくださいよ「原田のバーマスターのバー」っ<笑>て誰だと思っちゃうゃん<笑>あとは原田のハハハハハハハハハーハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハなハハハハハハハハハハハハハってハハハ あらの バ, バーって何か バ, バーに小さちち い, あ, ちっちゃいあのちちいアニーなんでそう分かりにくしたかねたかじんのバ ー, のバーそのあそこかそこ原田のバーに出演出演出演、うんと次回の収録に原田はあらの次回収録に青木さん来てくれないかなと。次回 特に。来て。いただけませんか、はい、いただけたりしませんかみたいな今時なき今時の聞き方。来て、来てくれるかなっ て, 書い て, るて。い や, いや、<笑>テレフォンショッキング。来てくれる か,、ね、<笑>れるかこいつ、つい、こどっち、なんか、おかしくなっちゃったか<笑>と思われて。急に、ね。急になれ馴れしい感じの。<笑>来ていただけます。来ていただけないでしょう。 よろしくご検討ください、はい、このツイートをね急にだからいきなりこれツイートしてもらってツイートしましたよ、ねはい、さあ収録見てる人は別にリアルタイムに見てるわけじゃないから<笑>そうそうこれね今ツイートこれ見ちゃった人は何事かと思うこれ一応ねこれツイートこ画面映ってるかな うってね、白いいいい、はい、はい、取れまま す, 取れてますていう感じで、はい、し, ましょうじゃあ返事を待ちましょういや実家案内に来るかどうかはちょっとあの本当に我々のプライベートで待ちましょうよああい、いよ。 緊張しながら緊張ほんま緊張するのはこれで<笑>いやあの断られるかもしれないと思うとう一気に緊張してきたらだって。